はいということで今回もやっていきますニューポケモンスナップはいアップアップということでね前回虹色ビーチを、うんえー、昼夜というか朝夜というかね昼夜ねできましたねうんあ。最後前かねすごかったねそうすごかったナッシーが難しかったなナッシー先生で今回はまた海海上で はいフリンゴ何をするんでしょうか、はい海のギャングの 食生活をやりたいいと思いますまずスタート付近から見える奥で泳いでるサメ肌にフワリンゴを投げます右と左にサメ肌がいるんだけど全然届かん左の方ね左あ右奥にいるサメ肌が対象ですそうね奥の小さい矢を過ぎたあたりで「奥の右右右右」見て奥のなんか。 小さい岩を過ぎたあたりでリンゴを投げるって書いてあるよでリンゴに気づくとサメハが海中にあ待って潜るからちょっとここら辺そうそう過ぎたあたりからリンゴで沈んだら沈んだ時が えー、の、えーのあーえー、ー<笑>これそれれれそそそももう一回回あ、何何回もやる食それそれそれべて行こうさあ達成されたのかない続いて リリッパーのフワンゴスプイホエローが出てくるあたりで左側のマップに向けて左の分岐ルートに進みましょうこれはね確かね分岐点とか出ないからホエローが出てきたら左に出たよ見ます左にカメラを向けます あれしたらあのサーチ出てくるからいた入っ た, ったそしたら低飛行しているフェリッパーのほかに付近の下にワリンゴを投げてください何個かもう投げて気づいたらもうそれが金魚すくいするから<笑>その瞬間を撮る邪魔ーぶって邪魔ーあっ少し ど, どっちだろうなどっちだろうできたか な, あたか な, ああたなさあどうでしょう二回目次このサメ肌がどのこのこ の, このサメ肌が あの一緒に大力と泳ぐから泳ぎ終わったサメ肌ですにイルミナオーブを当ててで進行方向を後ろに出現したホエルコにイルミナオーブを当てると潮吹きをするのでそ の, 撮影をその様子を撮影します。 なので、これはダーボー機能は使わないであれですねズームでやるのが必須ですねそうそのサメ肌に当てたら後ろ向いて当てた当た当った 足んないでしょたた 後, ろ後ろ向いて終えるこれかこれ終えるからイルミナー当てて仕置きしますああしたーこれは確実に取れたねいったでしょうさて3つクリアしたのかいったでしょうはいということで ビーチのお昼一発で終わりましたイエーイ !3 つしかなかったからね簡単だったねなので今からビーチの夕方をやっていきますが結構多いんでしたっけそう結構 ね, わったんだよねふわふわふわライドラ練習の成果 ぐるぐる回って、ぐるぐる発射もう一つどうぞローリング大ジャンプひどいよひどいでですかねあ、またシャワーズの食卓と会場のまぼろしですあ、など ん, どんだ全部やってない着きますはい何をやるんでしたっけシャワーズの食卓シャワーズにイルミナーオーブを当てましょう そしたら、あのぐるぐる渦潮のところの岩場付近に座ってるからそのシャワーズにリンゴをあげてリンゴを食べてるところを撮影すれば完成です。はい、とりあえず今のところをやることはないです。はい うん探して右と左とあい た, いたんじゃない今右あれ渦潮吹をきその辺って書いてあったけど見えないしぐるぐる気持ち悪いしいたあいたそ れ, それそれそれリンゴふわリンゴをあれかける。 で、食べてるところ撮影完璧完璧ですねぐるぐる回ってと、ぐるぐる発射を同時にやっていきますぐるぐる回っては、渦潮周辺にいるゼニガメにリンゴを当てましょうこれかなどれか な, うかなその渦潮に落ちるから落ちたゼニガメ、取るあ、落ちそう落ちた 渦潮も当てる あ, あるかいたーあうれしそうぐるぐる発射ははい渦潮の中にリンゴ あ, 入ったあイルミナをいっぱい当ってる<笑>いっぱいイルミナねカメックスが登場するのでカメックスが水を発射しているところを取るはいいっぱいねいっぱい出るまいあ来た 水水水あほらあなんでフォーカスの場所よ<笑>あ早い早いあどこ行った早い早い早い売れたーーハイドロポンプでどっか行ってたねお一つと終盤分岐を曲がり、ね、ラプラスのいはいラプラスの リンゴあげるだけはいそのカメックスにもリンゴ当ててみておっ出てくるかなな い, のいいんじゃない当ててナイフィーはもう取 得, 得済みだからねあのチビは どれかに絞って食べないじゃんなんかあゴール手前に登場するラプラス奥かなゴールに一番近いやつだけだって食べ あ, あ, あたい、えーよずしを越えたあたりにいるマンタインにサーチ機能を使うだって右ぐらいよずしを越えて右側からマンタインが登場するから。 サーチ機能を使いましょうそしたらマンタインが高 く, 高く飛び上がりますその高く飛び上がった瞬間を撮影です、うん、そろそろじゃないサーチしてマンタイン左側から来る、右側から来る んるよあー取れたーうん、そでです簡単でしたね舞踊る歌姫まずアシレーヌが泳ぐ。 ようにするためにあのメロディーを流します。アシレにそれにメロディーを流します。あれイルミナー出てから泳ぐから。 音楽で「泳ぐから泳いでいる走れるにもうイルミナオーブをボアてる。でマンタインと並んだあたりで飛び上がります」と書いてありますおおーおーあアシレっ走れるんだった今すいません 練習の成果波乗りライチュウが空中ジャンプジャンプで宙返りをするところがあるらしいですねホヤル交付近ではいそれを取ります、はい、それだけです、まあ、どうやらリンゴを与えることが必要なのかもしれないとのことですが の真相はいかにだってこの来虫が行くわけじゃないよねこの来中はステイでしょおなんかが聞こえたあいきなりスピード乗ったそしてあの来中はどこへ行くあの来中はどこへ行く左から右に行った右から左右からそ れ, それ違う2人 さあ、二人のコンビネーションが炸裂するのだろ う, うさあ吠えるほうの、ね、さあどちらにいらっしゃるんでしょうか来ました あ, それかあ横ペイントですいさあこれだいいいーれだい 取れたか な, たかな遅いななんかな次とふわふわふわライドふわふわふわライドはホエローの分岐点を左に行きます分岐点は出ないので左に向きましょうカメラをでふわライドにイルミナを当てて 向かい側の止まっているフワライドにもイルミナーを当てますそして近づいたら膨らむので2回膨らんだところを撮影しましょう俺見てるゲームウィズっていうサイトにはないんですああった説明終わった膨らんでるかなあトドッキングするおおお し, たしない膨らんでるなんか 気 の, せい気のせい。あーあしぼんだ<笑>すげえひどいよひどいで、はい、あそうそうそこの2匹いるひどい、えー、とパールいるじゃん、うん、あそこの横のクリスタフラワーを光らせるじゃん、うん、そしたらあの辺に向かってリンゴをいっぱいとりあえずね当てとき投げときゃいいのさ 待った、待った。で、岩場があるから、ぐるっと回って、ここから本番。光らしての、また光てうん。光らしての。奥に向かって、もうちょい、ちょっと下。奥すぎ。左、左、奥、左、奥。左、左、左、左、それ右左。左、左って。 やらし捨てそろそろでひどいでちゃーんあきただまだ終わらないで邪魔はライドさああのひどいでは何をするファイルルのたっかわいそうなそうこれですねいじめです、ね 最後のラプラスの方の分岐点行ってよしこっち行けばいるんじゃないアシレーヌたち会場の幻をやります会場の幻は手前にいる子供のラスラプラスにエルミナーを当てます で、近づくから近づいたらメロディーを投げメロディーを流しますそれてて で, でマナヒが出てけかその要素を取ってマナヒにイルミナオーバー当てると4が取れるでのはず。 サーチするからあーかわいい<笑>かわいいね。